皆様、有名ではない看護師であるほかかなを応援していただき誠にありがとうございます。なかなか皆様とお会いすることができませんが、看護師として福岡から47都道府県の皆様の ご健康を心からお祈り申し上げますどうか笑顔を忘れずにストレスに負けずに元気でいてほしいと心から願っております日本経済も厳しくてなかなか笑顔になる情報も少なくて気持ちが落ち込む時期 となってます医療従事者の一人として皆様のお役に立てるようこれからも頑張ってまいりますどうか皆様手を取り合って支え合って乗り越えていきましょう「水友かなでしたおやすみなさい